6月3日にククルスドアンの島というガンダムの新たな映画がですね公開されるということで古ラやしさ TV では第1弾チャレンジ企画を「ガンプラ作ってみた」やってみたいと思いますと い, うはいということで本日もやってまいりました古原ヤシサ TV をはい、今日はね何をするかというとこちらダジャーん ガンプラを作ってみたの動画をやっていきたいと思うんですけれども、まあ皆さんね、ガンプラって言ったらなんか思い出あるかな、まあ俺ら世代とかって、なんかそんなに多分、なんだろうな、どっちかって言ったらガンプラよりかミニ四駆作ってることが多分多かったのかなって、まあ正直な感想だったりとかするんだけれども、ただね、やっぱこっカメとか見たりとかしてるから、このガンプラのその奥深さだったりだとか、なんだろうもう、 どんだけその昔流行ったりとかしてその買えなかった時代みたいなものがが変わったっ て, て、ね、そうですね1980年にガンプラが出て、うんはいはい、当時僕中学生だったんですけど、はい、買えなくて、はいまあ、お店に行っても買えなくて、はい、朝6時ぐらいからもう別がていて<笑>すごいよ ね, ね<笑>うん、うん、それでもやっぱり数が限られて買えなくて今日は はいはいはいはい、みたいなうーわーで、もうなんか裏情報で、はい、どこそこのガレージにガンプラが入った、うん、で<笑>なんか本当にただのガレージに小学生が100人ぐらいうわって並んでて<笑>、えーうん、で、ガレージに車庫がガガガ ガ, ガッて開いたら、うん、ガンプラが山のように積んであってうわ夢じゃんもうそれ そ, うそこで1人1 個, ずつ1個ずつみたいな。 え当時ってガンプラっていくらくらいだったんですか。あでも三百円ですよ。三百円。でもさ、こういうそれこそ今僕の横にあるさ、これマスターグレードですよね。マスターグレード。マスターグレードここんなにスタイリッシュでかっこいいのではないですよね。まあ、うねもうちょっと昔のモナカ。うん ガンダムはないけどこ後ろにあるザクはいはいはい、だらなんかこうこ う, こういうイメージありますか、こういうイメージうそう、こんなのはマスターシクってですよねおーおーおー お, ーおーなるほど、うん、こ, れこれ、これ、これはいくらなスタッチやねんですか、ちこれあ、それもう3 0円ですよれも円今300円ですじゃあ、何か変わらないもう同じ、中身でしょうえー、面白いということでですね、今日はまあガンダム作っていくんですけれども<笑>まあね、僕がまあそのガンプラに対してはまあそこまでね、その知識がなかったりだとか<笑>ということで えー、エントリーグレードモデルの RX782 ガンダム作っていきたいと思いますじゃあまずはこれでいやーでもこういうのってワクワクするよね本当によいっさあ、えー、なんかお意外とシンプルですね全然入ってないこんな少ないのえなんかさ ぐわっ と, グワーッと入ってるイメージなんですけど意外に少ないんですねこ れ, これ説明書はいもう説明書はね結構僕あんま見ないんですけどちょっと何かあった時に見ますわ、はいまあ、とりあえずこの4つ入っていて、うんまあ、なんとなくね色分けされてるから分かるっちゃ分かるけどこ れ,、まあ、これ縦があって、まあ、これ 縦, 縦ね縦、はい、こんな感じで、ね、内容は内容はこんな感じでこんな感じはいはいはい いやこれなんか意外にバパっていけちゃうんじゃないですかこれはいじゃあまあどうしよっかなやっぱエントリーモデル買うくらいだからやっぱ説明書は読んだほうがいいですかそうですね軽くつまる順番どの順番なこう何か、まあ、さっきのお話だと頭だけ最後につけてみたいな感じだったじゃないですか、はい、こういうの結構最初自力でいきたいタイプなんですけどちょっと自力やってみていいきましょう一回はい やっぱり最初、まあ、こういうのってどこから作っていくかって結構重要だと思うんですけれどもまあ分かりやすく、まあ、僕本当は最初頭からいこうと思ったんですけど頭最後ということなのでどうしようかな縦からいこう縦縦分かりやすいからねあとこういう切り離しの作業ねちなみに、はい、あのニッパーもあるんですけど、はい、エントリーグレードは手でもいいでもいいっていう あ, あそうなんですか そ, それでも大丈夫あいいっすね、うん、あえめっちゃいいしかも全然バリてないじゃないですかえすごっ 全然バリデンすごいね、まあ、ちょい出てるけどほんとほんのちょっとですねこれねそこはもうちょっと ち, ちょっとねあの分、ー、いでやれば ケ, ケ, ケ<音声>、あのーキでパーツが結構分かれてて後からパチンパチンってはめていくと完成するんです昔のモナカプラモデルは、はい、あのー。 足の関節とかちゃんと1個ずつ手首からつけていかないと関節、完成しない。へぇー。そうなんだ。じゃあもう、ちゃんとあれだね、基礎から、なんかもう基礎飛ばす人には向いてないね昔の。あれね、<笑>おこれかっこいいよ、見てこれ。いくよーガチャーン、ガチャーン。かっこいいね。いいね、なんかピッチリ張ってる。楽しいね、これ。 これでしょ、盾絶対これよはいはい全然出ないねバリー、うん、めっちゃ綺麗、これそうなんならこれ自前のちょっと爪でもいける感じじゃないですかこれ<笑>おおはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいはははいはいはいはい いいね、ほらもうできちゃった縦これ縦ですよ縦、OK、はいはいはいはいはいはいはいうおお い, いいねいい音しましたねやっぱこの音聞くと嬉しいんですか嬉しいですねマジ嬉しいね次よあこのあこれかはいはいはいはいこれだ ねこういうことか、うん、おおもうなんかできてきたんじゃないこれだいぶほらこういうことですこういうことです開い た, 開いたこういうことですこいつも口から出すんですよビ ー, ビームをね <笑>すっごっごこわっこれすっごっうずっこまかいやこれ見てこの2つこの2つをこれ今からもかわいいですけ、ね、はいははい、確かにこれないと変だわ すっごいねます。じゃで、はい腰ついてないですよよしどうっすかかっこいいよこれポージング完成しましたでね、ーンテテーンガンダム超かっこよくないですか い, いできました<笑>なんと制作時間3分カップラーメンと一緒ですねいやーすごいだけどねやっぱりねなんだろう作ってびっくりしたのがやっぱ関節の多さのこんなになんだろうグニャグニャ曲がるというかうさっき言ったんですけどこれあそこ正座できますかこれ絶対ほら正座<笑>見てこれこ謝る気ない<笑>打ってるもん 謝るふりをしてピューンみたいなこういうこともできるわけですよだからこれは放射射ピューンみたいなそういうことですよこれだからビックするドズルザビオおまさかお前これが白い頭と言われます、はい、ということでねはい皆さんいかがでしたでしょうか、ね、こうやって今作ってみたんだけれどもガンプラ、まあ、作った感想としてはねなんだろうねやっぱり説明書を見ましょう、うん、説明書を見ないとねやっぱわからん でまあ、今は、ね、エントリーグレードモデルですがいつかはこのマスターグレードちょっとね挑戦できるようになってみたいと思いますだけどちょっとこれ難しそうこれ時間すっごいかかりそうこれでもさ、ね、結構かかったのに今日はフラレジスタ s がガンプラを作ってみたでしたまたねバイバーイチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします